ああアッアッアッアッアッアッアッアバカ泣いてねえよイーストブルーから連れ添った仲間と船を守るために別れたおめえに胸打たれたのは確かだがとにかく分かったろ 俺を捕まえたところで誰も助けになんか来ねえよじゃあおめえこれからどうすんだ行くあてがねえんならうちで面倒見てやるぜ解体屋になんかなる気はねえ俺は一味をやめても海賊なんだまさか この船を直して海に出ようってのか当然だこいつと一緒にまた冒険していつの日か故郷のイーストブルーへ帰るのさいや帰れねえよさっきここへ船を引き上げる時そいつをよーく見てたその船は もうダメだガレーラの査定は正しい解体屋として解体を進める叫んなエリー号は俺の船だこの船はもう次の岸へすらたどり着けねえそうなったらもう船じゃねえんだよ うるせえってんだよ本当は全部知ってんだもうエリーがダメだってのも知ってんだ空島でのある夜俺は誰もいないはずの船から木槌を叩く音を聞いたんだ次の日の朝船は下手くそに修繕されてた。 かしいかもしれねえが俺はあれはメリーゴーの化身だったんじゃねえかと思うんだえそりゃ お, お兄ちゃんクラバウターマンさ船乗りに語り継がれる伝説の一つだ本当に 大切に乗られた船にのみ宿る妖精正直そいつを見たと直接聞くが俺は初めてだけどよそれじゃおめ え, え船の限界を知ってて仲間と大喧嘩したのかそう割り切れるもんじゃ 悪いなノックしたんだがんおめえらてめえら俺の秘密基地に押しけて襲ってくるか何が目的だから簡潔に話せ俺たちの本性 世界政府の重報部員お前にはこの意味がわかるだここへ来たおいお前巻き込んですまねえどうなってるんだかわかんねえから今は協力した方が良さそうだなそれ いかここはかつての造船会社トムズワーカーズの本社。 じゃねえぞフランキー我々はもう全て知っていたお前の本当の名はカトゥーキだ・ピラー8年前に死んだと言われていたトムのもう一人の弟子だどうやって調べたか知らねえが見事なもんだな古代兵器プルトンの設計図こっちへよこせフランキー エイラに渡すもんはねえよそろそろ時間だ連行するクックック離せこのお前たちをエニエスロビーに連行する プルトンの設計図のありかについてはそこで聞こうまもなく海列車が出る行くぞ俺の知ってることを話そうニコ・ロビンのことだ何か知ってるの俺とニコ・ロビンは同様に世界を滅ぼすほどの 古代兵器を呼び起こす術を持っている世界政府が欲しがっているのはそれだそのために今回の事件が起きた兵器が復活すればこの世界は大変なことになるだがニコ・ロビンは麦わらの一味が無事に島を出ることを条件にこの事件に協力し 世界政府に身を委ねると決めた全世界に生きるすべての人間の命よりもあの女はお前たち6人の命を選んだんだよかったロビンは私たちを裏切ったんじゃないんだそうと分かりゃ考えることは何もねえすぐロビンを追いかけようそれ以外ねえな だけどどうやってまあ手段なら一つだけある出してやろうもう一つの海列車をな<笑>